はいこんにちはえー、まあハロー学団のシムですそしてミサティですよろしくお願いしま す, しいしますはいえっ、ー、とですね今回からですねあのいつもこうビデオをそのまま流してるだけなんですけどたまにはやっぱりユーチューバーっぽくねえっ、ー、と一応こういうあの皆さんとこう、はい、話すみたいな感じでね、えー、ビデオを作ってみたいと思いますで今回はですねこの間のプレル ー, ーティーボリューム22かなはいに出演した時の様子をですねちょっと、えー、ミサティーと私で見ながらですねダラダラと えー、あの時はこうだったねみたいな話をですね、えー、していきたいと思います、はい、では、えー、とまずは最初は、えー、とオープニングあで今回ねあの聖子さんそうで、ね、いや素晴です、ね、素晴らしいよね本当にワンワンワン 結構このオープニングでエンディングも最初の送れる難しいんですよ。難、ね、しいじゃないですか。緊張 す, するし。いいよね。正子さんおっきい笑ってるし。ご応援でください。いいですね。でやっぱりこの時に、うん、見てた私の家族から、はい、やっぱりその笑顔がやっぱり歌ってる。まあ楽器の時はいいんですけど、うん、歌ってる人はやっぱ正子さんと比べると。 この笑顔が全然足りないっていうね。確かに一生懸命歌ってるけど、うん、こう話題ながら歌えないんだね。口角を上げるあの習慣がついてないっていうの思いました。は、ね、いい。いですね。せ子さん本当あのねステージな慣れてるよね。うん、確かせ子さんってあの老人ホームとか依問して、うん、ウクレレやってるんでさすがですよね。これには。 おじいちゃん、おばあちゃんもんそうですね。元気出ますよね。